苦しい も, かもかも。か よしよ し, よ し, よし一生懸命生きようとしてます。 最後まで頑張ってくれてありがとう。 Oh m like, you <laughs>